プレックストークプロデューサーを使ったマルチメディア・デイジーの制作についてプレゼンテーションを行います。プレックストークプロデューサーは、シナノケン氏株式会社の製品です。なお、このビデオは、デジタルナレッジ未来の教育基金、奨励助成を利用し作成いたしました。 感謝を申し上げます。プレックストークプロデューサーのセットアップですが、Windows Vista 以上、Windows 10まで対応しています。CPU 2ギガヘルツ以上、メモリー4ギガバイト以上推奨、インターネット接続できることなどが条件です。 初心者にとってややハードルが高いのはネットフレームワークなどの追加のインストールが必要なことです。これはユーザーマニュアルをよく参照され、えー、実行してみてください。マニュアル通り、えー、実行すればそれほど難しいことではありません。さてこれが PlexTalkProducer の起動画面です、えー。非常にわかりやすい、 ユーザーーーザインターフェースだと思いますテキストデータが事前に準備できていない場合例えば紙の資料から取得する場合は OCR ソフトから、えー、OCR をかけてテキストデータを作る必要がありますただし読み取り精度が低い場合後々構成が大変になってしまうのでその点は要注意です事前準備として テキストデータ、画像データなどを適宜一つのフォルダにまとめておくと便利だと思います新規プロジェクトを作成いたしますダイアログボックスが立ち上がりますのでそこに必要な内容を入力し設定いたします次にテキストデータのインポートをいたします その際テキストファイルを整形しておくといいと思います。えー、段落ですとか改行などです。テキストファイルをインポートしますと自動的にプレックストークが、えー、タイトルですとか句読、えー、点を検出し例えばこのようにフレーズ分割をしてくれます。このフレーズは、えー、長かったり短かったりした場合は 手動で調整をすることが可能です例えば長すぎる場合は分割短すぎる場合は合併したりすることができます次に画像ファイルを取り込みます本文の好きな場所に画像を貼り付けられますその際必ず代替テキストを追加することを忘れないようにしてくださいこれは視覚障害の方のの方ための 配慮などになります画像の内容を適切に示す代替テキストを必ず追加しておいてください今、我が輩は猫である夏目漱石のものですが黒い猫の画像が貼り付けられていますすでに黄色くハイライトされていますがフレーズの部分ですねすでにマルチメディア・デイジー図書の 完成に近づいております。次にルビ振りを設定します。全文または部分選択で、えー、振ることができます、えー。合成音声で読み上げることを考えますと全、えー、文につけておくことを推奨いたします。なおデイジーリーダーではルビの表示非表示を、えー、設定す 選ぶことができます。ルビ振りが間違ってされている場合は手動で修正をかけます。このように直したいルビの部分を選択しクリックしますとダイアログボックスが立ち上がりますので正しいルビに振り直してください。 先ほどは横書きで出力しましたが、えー、EPUB3 メディアオーバーレイで出力しますと縦書き表示もできます。ご存知のように EPUB は電子書籍の国際標準規格でアクセシビリティについては、えー、DAISY の使用に従っております。えー、ビルドブックを実行し合成音声で 読まませ、再生確認をしていますプレックストークプロデューサーには、えー、再生用のリーダーが同梱されておりますのでそれを利用いたします。Ruby ふりが正しくされていれば合線音声でも正しく読み上げることができます。えー、ルビフリななどはされていない場合 間違って合成音声が読み上げる場合がありますがそれは後で修正することが可能ですそれではマルチメディアデイジー図書を作成してみてください以上でプレゼンを終了いたします